こんにちは。水<笑>のマリンの常連客、浅香水蓮です。三年ぶりにここに帰って来れたので、このエネルギーをすべてここで爆発させたいと思いますので、ご参加のよろしくお願いします。<笑>浅香水蓮。キャッ はいありがとうございました